前回のウミク ラ, ミクラウミクラさんウミクラウミさん洞窟へ出かけることになった洞窟は危険でいっぱいで危険がいっぱいだそしてウミさんはさらにさらに突き進むその後海ウミさんは木を切り切り 切りまくったのにあったたのあ海さんはさらにパンを食べ、おのを持ち、木を切 る, 切る癒しの音を提供した。さらにさらに海さんは木を切った後と、洞窟の準備を出かける装備をした。さらに海さんは洞窟へ行き、さらに敵とバトルをしまくるして お宝ザックザクでいっぱいだウミさんはさらに木を切るとそこにはなんと敵がいたのだそ<笑>してウミさんはさらに洞窟の掘り掘り掘り掘り掘りゾンビを倒しさらにバトルをしバトルをしまくりさらに バトルをしまくった結果、面白かったエイしッシュはいダッシュはい、どうもみなさんこんにちはウイクラです。今回もウイクラ実況やっていきたいと思ます。よろしくお願いします、ね、今回はねコゲクラ実況やっていきたいと思います。リアスゴー畑を作りたいというね プラス家を作りたいと、はいうことでそろそろ拠点を作ろうかなと思って頑張りたいと思いますね裏ブラブラしてません今回長時間なんね16時間のなりますのでよろしくお願いします<笑>お m、mm、h m m Thank、you はいありがとう。<音声><音声> you <laughs> 要点的。 ーんドラスドラス ナイスってっていていく りかいい感じです。 ということで、ご紹介したいと思います。こちらは、ズボンになります。ここはね、ビビッグ。で、ええー、ここが、ええー、ビビッグですねで。ここが寝室でございます。寝室。で、ここが倉庫。もしろしあしよ、高倉庫の袋と一緒に入ります。 バイバーイ